なんじゃこの揺れは地震ではないぞ。 ああ。<タッ><タッ><タッ> じゃ、あれはし、しかし、どうやってあんなものが動いてるんじゃうあの数字は…そうか二十、三<笑>重に作戦を立ててあるのですよいい加減にしろ、メカド<笑>貴様、正気でそんなこと…冗談でこんなことができるわけないでしょ<笑>メカド… さあ、バグラヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ ボンバーセを掴んでるン ボ, ムボンバーシュートじゃああダメおやぼんさんあの腕はバイオボムで動いておる。 バイオボ ム, ボムエレメントをボム化学でバイオしたものじゃ。それが同じボムエレメントでできたボムクリスタルと共鳴しあってバリを作っとるなんじゃとそういうことならこっち側から壊せばいいボムよし ジェッターズの職りまりすれど 元のヒゲヒゲ団の総統など人質に取られてもどうということはないだろう本人もああ言ってることですし、うん、そんなやからの命など放っておきましょう、うん、バグラーあのバグラーと知り合いなんですかえ あ, あああ腐れ縁でな <笑>うん、お前さんゼロの知り合いなのかい<笑><笑>そうかやっぱりな<笑>ゼロならジェッター製に行ったよ<笑>どうするかい今ならまだ間に合うよ あ<リー><リー>何言ってんだ手伝うって言ったろ<リー>そうかじゃ急ぐぞはいどうする気だ<リー> そいつはマイティのバッジだったものだえでも僕はシロボンはお前が兄貴じゃないって知ってて渡したんだぜガキもガキなりに分かろうとしてるんだゼロマイティはもう決めてたんだろああじゃそのバッジは頼んだぜえバーディ本当にいいのか それは俺が決めることじゃねえあ、バディ<笑><笑><笑>ああさあ、早く答えを出しなさい諸<笑>君、攻撃中止じゃえ<笑>撤退じゃ なんだってあのやつどうだって親もこは残るぞ誰か<笑>ドクター・インがそう言うなら、きっと考えがあるんじゃろここは一旦撤退じゃ親もすまん、みんな。この場はしばらくこのジジイに預からせてほしい。退却するぞバディ なに<笑>、ね<笑>うん、やってんのよ。待って 好、oh. そこだ、間違いない。どうなされました？どう？あのメールが流れてきたのはあそこからだ。 何しゃぼくれてんだ今さら生きてましたじゃ困るかバーディー多分次の出撃が最後の戦いになるはずだ俺の知りたかったことは全てわかったもう思い残すことはないバーディー悔いを残すなマイティーのバッジをやったのは褒めてやるぜあバーディー いったいどうするつもりなのバグラも助けるし絶対戦もボンバーせんに相当させんえー、<笑>そんなことできるんかいなまた何か企くらんでるボンゴーすまん今はまだ言えん博士ってって始まったか ギター星は、着々とボンバー星に近づいています。ボンバー星を破壊し、ボムクリスタルを回収するまで、あと12時間です。へへへへ。もうすぐです。もうすぐボムクリスタルが私のものになる。こんなところにいたの。うん。おはこれはこれはマ、ま、マ、あ。いやいや。見直したわ、メカードちゃん。まさかここまでできる男だったなんて。ママ、ま。 おかしいなあ。 確か、相当メカード様はエビにメっぽうメがないとか<笑>エビを持ってきた俺たちを追い返したなんてメカード様に知れたらどうなることやら<笑>え<笑>とっていい。ありがとうございますあたしの人みに乾杯いま<笑><今>よ<笑> <音声>以上がアームの動力の説明じゃ。そこでジェッター製側のアームの根元を叩く。やっぱり攻撃するの？あ、あ、しかし今すぐじゃない。もう少しわしに時間をくれ<音声>。みんなの配置じゃ。まず第一アームはジェッターズ。了解。第二アームはボンバーボウエタイ。 おう、任せんさいそして第三アーマーゼロとバーディーじゃあたしたちと一緒じゃないの俺はシロボンたちと行くええバーデ ィ, ー、ね、ーディー俺はシロボンと行く、いなバーディーこっちが終わったらすぐ駆けつけるそれまで持たせるだけでいい かったシロたちは頼む任せとマカセトキ。ほら、テメラ何しょぼくれた顔してんだ行くぞあー<笑>さあ、準備だやりたい<笑>もう待ちきれまおおおおおおおおおおおおおおおおお ひ げ, ひ, げ ひ, げ ひ, げひげ。ひげ。そこで何をしてるのです。ひげ。ひげ私をだましたのですねん。誰がお前なんかを相手にするもっかい。ひげー。まあといえども許しはしませんよ。やっておしまいなさい。ひげー。ひげ。 毎度、えー、バジャー法典です。誰ですか、お前たちは。ええー、特上のコスモエビをお届けに上がりやして。そんなもの、私は頼んでいませんよ。それに、大体、私はエビが大嫌いなんです。ええー、そいつはいいんだな。なあ、相棒、確かに、メカード様からの注文って聞いたよな。ええー、確かに。デタラメを言うな。デタラメじゃねえ。 なぜなら、これから好きになるんだからよ。え<音声><音声><音声>ありがとう、無常ちゃん。仕事が済んでからだ。え、メカード。無常ちゃん。<音声>うわー、無事を生きていたとは。 残念だったなメーカード。地獄のそこから戻ってきたぜ。ハイパープラズマボム。すげえ。おうわ。 ハハハハ っマキタカ あっちの方も見つけたぞなんじゃそバッジのありかが分かったのかすまねえ、まさか本人まで生きてるとは思わなかったんだなよああこいつのおかげで助かったぜあの爆発の後、バッジが別の宇宙空間から発進し続けているのに気づいたそれではシしア不審に思い、バジャーたちにバッジの行方を探してもらっていたんじゃバッジもらったってよかったね システムオールグリーンコンテナセレクトスカイジェットだボンゴン 博士違うんですあれはマイティが自分で決めたことゼロ教えてほしいマイティの最後、ね、マイティはわしらを恨んでおったか博士コンテナセット OK だボンゴーメインエンジン異常なしフライトトーシリーン。よしゲートオープン コスモジェッタ、発進バグラ様うるさいメカードわしゃ、もう覚悟ができとるさっさと殺せバグラ様 <笑>わしも終わりが近いようじゃなあのバカの声が聞こえるわいバクラ様んおお無情<笑><笑>マックスやられましたいかがなされましたメーカード様やられました無情にシュヌルバルトを奪い返されてしまいました がんメカード様ジェッター星の基地で合流しましょうえっらが動き出しましたなんでと前期発進ジェッター星に急げああマックス 各自散会せよ も無事だったしこれからバシバシシ反撃するわよさあ次回は何としてもあの巨大アームを破壊しなくちゃでもそんな私たちの前に4体のマックスが立ちはだかるもう時間がない早く倒さないと大変なことになっちゃうわ第50話合体ダーク